よいしょゴミ行って行きますあ、電そう、大きくね、レイアウトを変えたの仕事スペースが欲しくて、ね、こんな感じ 朝に来た朝にて楽しいえー、この椅子いいな。 回り心地が最高えー、いいなうんお布団なんかあんだホ、うん、テルスタイル、うん粘着 入っちゃうからなダブルだよなこれを買おうこれ いいねいいね、早くからのビール2つが千葉のクッズで売れる江戸前オイスターっていう感じ もう早く。 お父さんのキャベツを持ってさタッパーに入れてくるタッパーってとさ入れてくださいって言えなくて恥ずかしくて<笑>まあ言えばよかったんだけど言えなかったのそれを洗ってスープで。 はい、追加でまた焼いてもらったんだ最後にっておもしろいチーズ春巻きも焼いてもらった揚げてもらったこれはなんだっけ、はあガーリックライスよいしょ <笑>ちょっとすごい銀色の世界<笑><笑>乾杯 うん。 メルのおどいたの か, けん、えー、かわいい。 ああよかった、ちょっと反発したんだけどかわいいすこぶるかわいいいいねここがねさりげなくこうなってる。